心が折れている。心が折れている。俺の心は折れている。いい関係な い, <笑>俺いなんなん。俺の腰は引けている。何なんも俺の腰は引けている。 遠くを見ている、はい、急にね壁とお話ししだすから、はい、えらいって上陸したえらいってあ あ, でてあいつが写真を撮あているからあああああ今からやな、はい、あそこそこあああああああああああああ の写真使えるかなあ大ちゃんでもなんかマロみたいな写真あるあでも全身じゃないな<笑>そんなにそんなにじゃあ私ら行こうかええここだとな影がいっぱい入っちゃうんだよね テントのねあそこが一番いい夕方撮 ろ, ろうかな昼と方とろうかな太陽の向きが変わったら、はい、バイバイやってあどっちでもいいお任せます、はい、いいよ、はい、ういいで 通るかな、通るかな。あの。もしそうになりそうな、あの、お尻の監視。何歳、何歳。ああ、引っ張られる、後ろから誰かが。引っ張ってくんね。俺の足を誰かが引っ張ってる。無理や、出た。 いってっってる撮ってもる忍、ね、<笑>忍び足<笑>忍び足足で歩きますくの市みたいだね。この位置みたいだね 今そっち行かんほうがいい、行かんほがいい、行かんほがいい。ちょっと待 っ, たって、もう、あ、頑張ってはるわ、橋まで行ってったわ。おうちょ、ここへ、行ける<笑>。早い、早い、早い。<笑><小橋><笑>ここなら、行けるよ、なんぼでも。なな、もう、大ちゃん。<笑> そうかやんか、うん、うん、今男男って感じ<笑>可愛いいねハート弱モテるよ、ね、面白い<笑>そんな男子が今るよ、ね、<笑>男子女子が強くなっちゃったんだよねき<笑>っと<て>ね<笑>おそらく。 逆転便ソワソワマンだソワソワマンアリーくん出てきたイーくんは行けるイーくんは無理かな行けるかなイーくんどこ見てんのお戦いが小さな戦いが二つまた始まったあザイちゃんは氷が欲しい氷は欲しいアリーくん行けるかリーくん行けるか 行けたースムは、えー、い, い, い, い、電車系の<笑>いんだ自由にしたいんですけどまだ 途, 中です、はい、途中。よいしょで デ e くて顔してない。<笑>